<笑>青年少年女子共通 400m リレー決勝です。 下さん、福田さん、第3で吹井横山さん、加藤さん、島田さん、寺井さん、第4で埼玉県、鈴木さん、小石さん、田上さん、高橋さん 石尾さん、<笑>大学へ大事件大塩さん、倉<笑>橋さん、<笑>柴山さん、伊<笑>藤<笑><笑>さん、<笑>第7レ 大阪45秒31 <音楽> 2着、イチ、45秒413着、埼玉45秒614着、北海道45秒795着、大分45秒836着、東京45秒947着、兵庫46秒33。 八谷三菱四十六票三六優勝は大阪竹内さん青山さん坂井さん西尾さんのオーナーでしたおめでとうございます っている 青山さん坂井さん石尾さん優勝した